皆さん、こんにちは。星の写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。突然ですけども、皆さん、レンズって曇ったことありますか星を撮ってる人はね、曇った経験ってあると思うんですけど、そのレンズの曇りを撮る対策として、まあ、このですね、レンズヒーターってやつがあるんですよね。でこのヒーターっていう名称のせいか、 えー、レンズは冬に曇る、寒い時に曇るっていう風に考えてらっしゃる方、すごく多いと思うんですよ。それはですね、めちゃめちゃ間違ってるんですね。なので、えー、そういった間違ったイメージを持ってる方、えー、非常に今日の動画は参考になると思います。えー、今日は、えー、その星空撮影の大敵とも言 い, いですね、レンズ曇り結露。なぜレンズが曇るのかというメカニズムと、えー、それからレンズヒーター。 について、えー、いろいろおすすめ商品を紹介したいと思います。星撮ったことあるけど、レンズ曇ったことないよって方はいらっしゃるかもしれないので、一応、作例をお出しすると、まあ、本当はこういうふうに撮れるやつが、こうなっちゃうと。 もう最悪ですよ。このカメラのレンズのですね、この前玉の部分、空気に触れてる、ここが撮影中にです、ね、真っ白になっちゃう。まあ、曇っちゃうんですよ。よくあの、車運転しだったらだんだんフロントガラスえ曇ってきたりするじゃないですか。うん。あれと同じですよね。お風呂に入って、メガネかけたままお風呂に入ったらメガネが曇るのと同じ。で、ここが曇るんですよ。で、これ比較名合成とか星を線にするね。比較名合成とか、 えー、タイムラプスとかちょっと長い時間撮影するやつで起こるともう最悪ですねだんだん曇っていくタイムラプスが撮れちゃうんですまあこういう感じですだんだん曇っていくタイムラプスもう切なすぎますよねこれはねほんとねうんでこれの対策としてレンズヒーターっていうのがあるんですねでこのレンズヒーターっていう名称のせいか、えー、寒い時に使うとイメージを持ってる方が多いんですけどまあそれは間違っててですね えー、年がら年中使いますもう夏でも冬でも秋でも冬でも暑かろうが寒かろうがレンズって曇りますでさっきのお風呂に入ったらメガネが曇るっていうのが同じ状況なんで同じ環境なんですよね要はあの湿度が問題なんですよ温度じゃなくて空気中の水分1度でも低いところにこう吸着しますつまりこのレンズの前玉が外気温よりもちょっとでも冷たくなるとこっちに水分がいっちゃうんですよ これがレンズズ曇りのメカニズムなんですで対策はもう風を送って水分を飛ばすかレンズを温めるかしかないんですねで風を送るっていうのは、まあ、その扇風機の大きさにもよるんですけど基本的にはまあ延命措置ですよね、えー、いずれ曇りますでレンズを温めるっていうのが一番効果的ですよってことで、まあ、レンズヒーターっていう代物があるわけですよ えー、このレンズヒーターですけども、もう値段もいろいろなものがあって、で、この布のタイプと、こ電熱線のタイプと、えー、2種類大きく分けてあるんですね。まあ、それぞれの特徴を話しながら、実際にこれ取り付け方をお伝えしたいと思います。はい、じゃあ実際に付けるところをお見せしたいと思います。で巻き方なんですけど、どこに巻くのが一番いいですかって結構聞かれるんですが、 えー、この要は、レンズの前玉が温まればいいので、このレンズの前玉、フードの根元って感じですね。の付近に、こういう風に巻くのが、いいです。で、この時に注意なのが、あまりこう、キワキワにやるとですね、え端がね、映っちゃうんだ。蹴られちゃうんですよ。だから、あまり、ギリギリ、その、 レンズフードを巻いたらちゃんと蹴られがないかどうかをチェックしてみてください。でレンズフードはですね、つけるかつけないかだったら、つけておいた方がいいです。レンズフードをつけるだけで、えー、曇り止め防止の効果があります。ただですね、注意が1個あってですね、えー、メタルフードの方がプラスチックのフードよりも熱伝導率が高いです。こういうメタルフードねで。このメタルフードの方が熱伝導率が高いので、 レンズヒーターを巻いてないとこっちの方が早々と冷えてしまいますので、ここ注意ですね。プラスチックのフードの方が熱伝導率が悪いので、曇りにくいんですけども、レンズヒーターを巻いた時にベストなのは、メタルフードっていうことになります。レンズヒーター巻いてればどっちにしても効果的に温められるので、フードのその材質の特性の話であって、 えー、メタルだからダメ、えー、プラスチックだからダメっていうことではないので、豆知識として押さえておいてください。布製のレンズヒーターだと、どうしても フ, フードの根元に、ね、巻きづらい時があるんですよ。巻きづらい時があります。で、ピントリングに被ったりすることがあるので、えー、ピントを固定したらあの、ちゃんとテープで貼ってね、えー、ピントがずれないようにしておいてください。 でこの状態だと、まあ、フードの根元っていうか、レンズの先端を効率的に温められないなーって気になる方はですね、こういう布のタイプではなくて、こっちの電熱線のタイプがおすすめなんですね。この電熱線のタイプは、こういう風にですね、まあ、二重に束ねてですね、ここの溝にスポッと入るように取り付けて、下からキュッと締めるか いうような感じで使います。まあ、こうすることで、本当にレンズの、えー、レンズフードの根元と、えー、レンズの前玉を効率的に温められますよっていうのが、この電熱線のタイプなんですね。布製のタイプと違って、電熱性のタイプっていうのは、の熱の保温効果っていうんですかね。これ、外に逃げますから熱が。あまり高くないものがあります。まあ、そういう場合は、この上からまたもう一個なんかタオルとか巻いてね、保温効果を高めてくださいっていうのがありますね。 まあそういうのが必要ないぐらい熱くなるっていうレンズヒーターもあるんですけども、え、それは、やっぱりちょっと値段がね、上がってくるんですね。ただ、まあそれがベストっちゃベストなんですよね。で、あとは、え、これに、え、こういう、モバイルバッテリーを、刺すと。いう感じですね。で、最近のモバイルバッテリー、1アンペアとか2アンペアとか3アンペアとか、こう、出力大きいやつあるじゃないですか。 最近のモバイルバッテリーってまあ優秀らしくて、刺した時点でなんかそういうのを選んでくれるらしいんですけど、そうじゃないやつの場合は、過剰にこう電流が流れるというかねことになってしまうそうですで。そうすると、もちろん発熱する量が増えて、どんどん熱くなるんですけども、ヒューズが飛んじゃうんだって。だから、基本的にはあの 2A とか 3A とか刺さないで 1A で使った方がいいみたいですね。 で、えっ、ー、と、あるあるがですね、これ、モバイルバッテリーつけたら、あれどこに、これどうすんのって話になります。なので、まあ、巾着に入れてぶら下げたりとか、あと、私のおすすめはですね、これですね、スリックさんで、三脚グリップレリーズホルダーっていうものがございます。まあ、これをここに巻いて、で、これがレリーズホルダーなんですけども、 ここの道路が結構ゴムバンドになってるんで、まあこうやって、こうやってモバイルバッテリー挟めたりとか、あとここにですね、こう、100均でこのマジックテープを買ってくると、ここにペトッとこうつけて、固定するっていうこともできます。あと他のものだと、これですね、自転車用のスマホホルダーなんですけど、これを使って、まあこんな感じでね、え、ー スマホホルダーをここに巻きつけるというような方法も取れると思いますでまあ細かいこと言うとですねこう端子を上に向けると、まあ、こうなんですかねつゆがここについて、えー、中に水分が入ってショートするっていう今までそんな経験ないですけど可能性としてはあるんで、まあ、反対につけるっていうのが、まあ、無難なんでしょうねうんであとあるあるがですね まあ、一個注意が必要なのが、フィルター取り付け通りですね。フィルターだけ曇るっていう時があるんですよ。そういう時は、こういう電熱線のタイプの方が結構使いやすくて、ここでフィルターのところをピンポイントで巻くっていうのが、えとても効果的だと思います。まあ、レンズヒーターといってもいろんな種類があるんで、ま、私が使った経験のあるやつで、えどんなのが、 いいいいのかなってううおすすめをご紹介しようと思いますでまずですね、あの、最初、今持ってないよって人は、Amazon で安いの買っちゃっていいと思います。まあ、こういうやつですね。こういうタイプ。で、あの、すごい分厚いやつあるじゃないですか。あれは、めちゃめちゃおすすめしないです。レンズは温めたいんですけど、ボディは冷やしたいんですよ。だからボディにまで熱がいくと、その熱ノイズが増えるんで、あんまり分厚いのはおすすめしないです。まあ、小さいレンズに 巻けないとかもあるしねだから、なるべく細めのやつがおすすめなんですけど、まあ、これちょっと概要欄にリンク先貼っておきますが、まあ、これがマジックテープでこうやってつける、ちょっとまあ巻きやすいかっていうと、そんな巻きやすくはないレンズヒーターなんですけど、まあ、これのいいところはです、ね、この温度の調整がついてて、えー、めちゃめちゃ熱くしたりとか、熱くなくしたりとかっていう温度調整ができるんですよ。温度を高く設定すれば まあ湿度の高い日でもレンズ曇りが取れやすくなるしそんなにまあ今日曇らないけどとりあえず巻いておこうかなぐらいだったら温度低く設定しておけばその電池の持ちがね良くなるんでまあそういうことができるヒーターがありますんでどれ買っていいかなって分かんない人はまあこれ買っておくといいと思います電熱線タイプで最初におすすめするのはこのアストラーソのレンズヒーターですねこれ EL と EH と2種類あって温度が低いか高いかの違いですでまあ高い方が おすすすめですね万が一のことも考えてメーカーさんではこの電熱線のを巻いた後でその保温用のタオルを巻いてくださいっていう風に推奨されているので、まあ、ちょっとレンズが曇りやすいなって感じた時はこの上にまあタオルを巻くっていうのがまあ必要になってくると思います、はい、でちょっとインターネットで買うのが怖いなーっていう方は、まあ、どこにでも売ってるレンズヒーターってことでこのビクセンのレンズヒーター360これ 2ですすけど今3 3型にななってんのかなレンズヒータータがあります、まあ、これはすごく細いですしそのマジックテープのやつだと特定のとこしかくっつけないっていう、まあ、これはこの布が特徴的でどこでもこう貼り付けられるんでこう端と端でこういう風に巻くってこともできますんで、まあらゆるサイズのレンズヒーターに巻けるっていうのが特徴ですねでこの線が断線しない作りになってます寒冷地だと これがね、凍ってね、パキッていくんですよ。Amazon で買えるような安いやつは、その辺はちゃんとしてないです。この線が凍ってパキッと折れるっていうことが、まあ、起こると思いますけど、このビクセンのヒーターはそれがないです。ただですね、温度そんなに高くならないですし、えー、と温度調整もね、これできないので、まあ、これちょっと高いんですけどね、1万円ぐらいにして。うん、ネットで買い物するのがちょっと苦手だなっていう人は、 えー、大体そのヨドバシさんとかビッグカメラさんとか行くと、まあ、これが置いてますのでどこでも手に入るレンズヒーターということでご紹介したいと思いますそれからですね私が今愛用しているレンズヒーターをご紹介するとこれですね電熱線タイプを私使ってましてこれレンズヒーター事務局さんというところで使って 作っている USB レンズヒーターって言ったんですけど最初に言っだきますけどこれちょっと値段が高いですただまあこれが一番いいとは思うのでちょっとハイレベル思考の方はこれをおすすめしときますまあ法のために上から何かを巻いてくださいっていうのが必要のないレンズヒーターですめちゃめちゃ熱くなります、まあ、単品でこれ使うとあのすんごい熱くなるんですけど電池の持ちがちょっと悪いんですね どんぐらい持つんだろう、えー、とフル充電の1万 m a アの電池使って4時間ぐらいかなちょっとこれ私の所感ですけどで、えー、とこれ別売りでですね温度調整のやつがついててこれを使うと、えー、温度調整ができるようになって、えー、と電池が長持ちさせるっていうことができますこのレンズヒーターをおすすめする理由としては最近の日本ってすごいねあの温暖化が進んで 暑いじゃないですかで夏の湿度とか半端なく高いんですよそれこそあの海行った時に前はこんなことなかったんですけど髪の毛が濡れるんですよね髪の毛がびしょびしょになるぐらい濡れるんですよそういう時ってこういうレンズヒーターを2個とか巻くんですけどそうするとこういう太いやつ使うとさっき言いましたけどねあのボディの方まで熱が伝わっちゃうんですよね で熱ノイズが無駄に増えるっていうことが起こったりするので、まあ、ピンポイントでレンズの先端だけ温めたいんですよねあとその海沿いじゃなくて山間部その、えー、雲海が出るような山間部だったりとかあと無氷がつくような場所とか、まあ、ちょっとした霧の霧がかった風景を撮るとかね、まあ、そういう時だとやっぱりレンズって曇りや見やすいのでそういう過剰な湿度の中でレンズ曇りを撮れるっていうのは多分今世の中ではこれだけ ななののかなと売ってるやつの中で、はねかなと思いますでレ USB レンズヒーター事務局さんのその YouTube チャンネルがあってその YouTube チャンネルの中ですごい動画があるんですよ普通レンズが曇ったらあのなかなかレンズヒーター巻いても曇りって取れないんですけどこれはですね、えー、とレンズが曇ってから巻いても短い時間でレンズ曇りが解消するぐらい熱くなるっていう商品だったんですよねこれはいいなと思って 最近愛用してるやつ、まあ、これ値段はすごく、えー、値段はちょっと高いですけど、まあ、非常に、えー、間違いのない商品だとは思うので、あのー、ちょっと上級者志向の方はこれをおすすめしますはいいかがでしたでしょうかレンズヒーターレンズ曇りについての知識をご紹介いたしましたえこれを理解しておくと だいぶね、えー、星空撮影楽になりますし、まあ、レンズが曇って撮れないっていう失敗がなくなりますから、えー、ぜひね、お役立ていただければなと思います。えー、それではまた次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけね